演武開演どうも私のつれ連れなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いしますスー酸多めに塩を一口ち食感きなこドーナツを食べたいと思いますこれはみんまだ勝負ですねいわゆる一口タイプのつまみドーナツ、うん ああドーナツ の, あのちょっと独特な脂っぽい香りがしていますねでもきな粉だからちょっと触れると汚れちゃうかなというわけでこちらでふにゅっとしてますねではいただきます やっっぱりもちっとしたドーナツ生地を噛むともち大麦のプチッとした食感とともにきな粉の香ばしさをしながらに弱ってきましたねした食感の変化もあって美味しかったのでこちらの先生と撮影です大麦は体にもいいですからねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですね。